これは、日本一優しい、鬼退治のラジオである。鬼滅ラジオね。はい、はいさあそしてあの、僕ちょっとあのー、 うんまあ、サネミがね、うん、ちょっと嫌いっておっしゃいましたけども、はいうん、あのアニメになってね、うんまあ、原作ではすごく魅力的に今描かれてますけど、うん、こうアニメになって改めて品津川さんのこう服を見てみたんですよ。羽、うん、羽織羽 織, 羽織の下、うんうん、ノーースリーブなんですよね<笑>う あれそうだったそうなんですよノースリーブで<笑>マジかあの実はこう羽織で見えてないんですけど、うん、すんごいね露出が多いんですよあそうなの、ね、であのこうなんていうんですかこのくびれの部分、うん、ここがあのギョイってやってる時の、うん、この姿勢、うん、この時にここになんかそのセクシースポーツみたいなのが出てるんですよね<笑>、うん、これがねスケベやべえまた見直さなきゃあそこにねちょっと手をね突っ込みたくなるようなね マジかセクシースポットがあるんで ね, ねそんな見方してる人いる<笑><言う><笑>ああこう大福って結構なんかみんなくんさん個性あるなーみたいなかなえくんさんはいあの言、ー、葉ばかに見すぎじゃない<笑><笑>いやあのいつもねこうね我が家では ね, こう、まあ、ねそうい う, う話をしてるんですよねまさ か,、うん、かのスイートスポットがあると思うんす い, いあるんですよだ皆さんもね見返してみてくださいねはい、はい、そして チーズ